皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆ月ゆかりでお届けしています。2022年2月10日、真相の迷宮のボス、暴客の音量を処理する手順がようやく固まりましたので、ご紹介します。まず最初に、いてつく波動で、剣手のせいたての効果を消します。その後、アンルシアと自分にバイキルトをかけます。 次に波動解放を使いますそうしたらゲージがたまるまで暗黒連撃を打ちますダメージ量が大きければ2回でたまりますが今回は3回かかりましたゲージがたまったら闇のベールで攻撃力と防御力を上げます この頃には仲間呼びで魔道の亡霊が出ているので、ダークマターで一掃します。打ち漏らした魔道の亡霊が残っていたら、根絶やしの銃撃で処理します。そして、煉獄魔山を使い、残りは暗黒連撃を連打します。運が良ければここでバトルが終わります。これで真相の迷宮を高速周回できるようになったはずです。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。